今月のフレッシュマンは阿蘇市内の巻にあります今県食堂にお勤めの女性をご紹介しますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、まずはお名前と年齢そしてお住まいの地域から教えてください、はい、えっと高橋直子27歳カリオに住んでおります、えー、高橋さんはこちらにお勤めになってもうどれぐらいが経つんですかもう5年目ですねはい 普段はどんなお仕事をされているんですか。えっと肉磨きといって、えっとお肉の塊から脂肪や筋を取り除く作業をしております。あの学生時代に例えばそういうことを学んだとか食あのこういう飲食店に勤めてたとかそういうことではなくてもうまあ、何の経験もなしにそのままドーンと来ました。<笑><笑>はい。 あの最初からそのお仕事だったんですかいや最初は製造業でしたねはいこちらに来てからも、えっと、最初は最初はまあ接客から徐々に肉磨きにという感じです、はい、その肉磨きの難しいところってどんなとこですか、まあ、やはり部位ごとにちょっと違いますので、まあ、それを覚えたり、まあ、順番もやはりそれぞれ違うのでそれも覚えたりとかはしてましたねそれはちょっと大変でした 今金食堂さんといえば、もう名物、赤牛丼、じゃあ、そのお肉を支えているっていうことですよね。まあそうですね<笑>結構、じゃあ、やりがいとかはありますか、そのお仕事にそうですね、まあ、やはり自分自身、なんかちょっと友人から職人気質なところがあるって言われてたんで、まあ、ある意味、転職かなと思う。<笑>じゃあ、毎日、こう肉と向き合ってる、ね、まあそうですね、はい。<笑> では少しプライベートなこともお伺いしますが、はい、えー、高橋さんはまあ、結婚願望とかはどうでしょうか。まあこんな変人を も, <笑>もらってくれる人がいるならまあいいかなと<笑>。あのどんな人がタイプですか。そうですね、まああまり感情的にならないような理性的な人が好きです。うん、じゃそんな人と遊しないでデートするならどこ行きましょうか。 アゼリアのジムです<笑>そうなんですね高橋さんあの筋トレが趣味ということで後でちょっと披露していただくんですがあのねローラーですかああはい筋ローラーで<笑>ちょっとあの力こぶもねあるみたいなので見せてもらっていいですかはい<笑><笑>すごいですね<笑>これ筋トレいつぐらいから始められたんですか1年ぐらいからちょこちょことはいじゃあそのお仕事にも役に立ってる まあそうですね。まあちょちょっと力仕事も入るところがあるんで、まあそれにはなんなくと。<笑>はい。えー、では最後にあちらのカメラに向かってお勤め先今金食堂の PR をお願いします。はい。えっとただいま今金食堂はえっと今年いっぱいまで年中無休とさせていただいております。えっと雨にも負けず風にも負けずウイルスにも屈することなくえっとスタッフ一同。 心よりお客様を、えー、とお迎えいたしておりますので、えー、どうぞご来店のほどよろしくお願いいたしますありがとうございました、えー、今月のフレッシュマンは、えー、阿蘇市内巻にあります今金食堂にお勤めの高橋さんをご紹介しましたでは最後最あのポーズお願いします行きますはい力こぶきますね行きますよせーのフレッシュマン